皆さんこんこにちは今回も前回に引き続き味枝や不要枝の話をしたいと思います。剪定の実作業においては味枝の種類や名称を覚えることはあまり意味がありません。逆さ枝が交差枝になったり胴吹き枝が平行枝になったりすることもあるわけですから名称などというものは あまり意味がないのです便宜上「意味枝」の名称は使いますがそれが何枝であるということはあまり気にせずご覧ください。どういう枝が残っていると気持ちが悪いのかあるいはどういう枝を抜くとすっきりするのかそういう感覚的なことを知っていただきたく実作業の様子を見ていただきたいと思います。例えば今切っているこの枝は 立ち枝のようでもありますが徒長枝のようでもありますいわば元徒長枝ということになりますこちらも太い枝になっていますが立ち枝でもありますがこれも元徒長枝です今切っているのはレモンの木ですけれども私が毎年行っているお庭でどうしてこのような意味枝が残っているのかというと 柑橘類の場合は徒長枝のような枝にも実がなることがあります。枝先に実がなっていれば徒長枝だと分かっていてもそれを落とせないですよね。ですからその年はその徒長枝を切るのを諦めて実を優先するわけです。その実を取った翌年にその枝に実がなければ枝を落とせますがまたそこに実がなっていれば もう一年、枝が落とせないというようなことになってしまいますそうすると元徒長枝は切られないまま残ってしまうということになりますですから、切れるチャンス、要するに実がついていないときにすかさず落とすしかないわけですこのように、忌み枝だから必ず見つけ次第取るということではなく 木の状況に応じてあえて残したりもするわけですそのことも同時に学んでいただきたいと思います切ろうと思う枝が細いか太いかということも問題ではありません不要な枝だと確信できるのならば太くても切れば良いのです自信がないのなら 自信がつくまでやめておいてください。例えばこちらは金木星ですけれども。交差枝というよりは交差幹という感じの枝です。なかなかこういう思い切ったことはできないとは思います。けれども、根元で交差している幹が将来どうなるかが分かっていれば、今やらなければならないと判断できるはずです。でもこうなっちゃうよ。ってことです？ 忌み枝は何年たっても忌み枝であることは変わりありません早めに対処することに越したことはありません株立ち状の木でも交差枝や絡み枝ができてしまう場合は多いです例えばヒュウガミズキやトサミズキ ジュンベリーなどがそうです<笑>ひこばのようでもあり徒長枝のようでもありますがもはや名称などどうでもよ い, いですね太くならないうちに早めに対処しましょう こういうことは何も大きい木に限ったことではありません。低木や灌木でも同じです。車枝や内向枝があれば整理しなければなりませんし。小さくても意味枝は意味枝です。 込み合った木に向かう時どこからどれを切っていいのかわからない時はとりあえず確信の持てる忌み枝から抜いていったらどうでしょうか。忌み枝を抜くだけででもも結構すっきりするものですよ最後にひさかきの木で忌み枝だけを抜く剪定をご覧いただきます。 お時間のある方は見てていいってください木の手入れというとこのように枝先だけをちょんちょん切って頭だけ丸くなればいいやという人が多いと思いますけれども本当の手入れとは木の中に 手ををを入れて忌み枝を抜く作業のことを言います先ほど忌み枝の名称を覚える必要はないと申しましたが私のハサミの意味を知ってもらうために一応解説はしていきます時折教科書にない名称を言いますが気にしないでください私が勝手にそう読んでいる枝です例えばこの枝は 越境枝と私は呼んでいます向こうの方からこちらの陣地に入り込んできている枝のことですこの辺の作業は普通の切り戻しと切り詰めです。 切り戻し、切り戻し、切り戻し、切り戻し、切り詰め、切り詰め、切り詰め、越境枝。 元都庁紙の立ち枝。同じく元都庁紙の立ち枝。 切り戻し切り戻し切り詰め切り戻し。 切り戻し、切り詰め切り戻し、切り詰め立ち枝っぽい強い枝を脇枝に切り戻し切り戻し 切り詰め切り戻し内向枝 越境枝徒長枝これも徒長枝 切 り, 切り戻し切り戻し切り戻し広角枝の整理交差枝 輪郭を整える軽い切り戻しと切り詰め。 切り戻し少し離れて全体を眺めてみます。 木の裏側にも、意味枝はありそうですね。越境枝がありますね。 強い枝は弱い脇枝に切り戻します内向している強い芯を抜きます 裏側なのでざっと揃えます。 これは越境枝かな。 これも越境枝かつ交差枝ですかね。 車庫の蔓は残しといた方がいいのかな？ まあ、ぽっかり焼いてしまいましたけど、まあ、裏だからいいですかね。ここにも交際だがあるんですけれども、どうしましょうかね。これね。 今回は寂しくなりすぎるから、やめときましょうかね。次回茂っているときにまた切りましょう。今回はこのぐらいにしておきます。ゴミが散らかっていなくて、片付けが楽そうでしょう。意味枝や。 不要枝が抜ければそこそこの剪定はできるということがお分かりいただけたと思いますそれほど高度な技術ではありませんわかればできることですご視聴ありがとうございました